「ねの絵描き歌おやまがひとつありまして」「おにぎりふたつおちてきて」「おやまをころころころがって」「みかずきおいてにおこした」「そうした 生えてきて「ほしてたジャンパンしわようぜ」